えー、とじゃあこれからですね、えー、とプレ大会終わりましたのでこれから式 の, の, の細道104回を始めたいと思ってますちょっとまだ組み合わせが出ておりません、えー、エクスパーさんが帰ってしまいましたので、えー、と8人参加者8人となりますじゃあちょっと組み合わせでき次第ね さサーがバタバタしておりますが、はい、何やら慌ただしいですね、はい、四季の細道始まりましたそうあもう四季の細道ここから、はい、ですねさあ 1P 側ほぼ山本珍流、はい。先ほどの戦いではですね破天荒さんが勝ってたんですが、はいまあはい、まあどうなるかと、はい、いう感じですよね、はい、さあ勝利出る 山本さん、開幕龍だったみたいですがではです、ね、もうこし際なんですよねやっちゃいましょう<笑>真空が刺さってしまうそうですね、いつもの真空順だったんですけどまあまあまあ、うん、さあやラウンド面加電工さんが1本取っていきましたやはりまあ、これも球で押して方がやっぱ有利なんですかねこれもさっさと真空ためちゃって 今, 今なんかちょっといいですね見ました 地味なテクニックが地味的にありましたよね、はい、飛行拳をガードと見せかけて消えるとこまで待って引きつけてファイヤーみたいなおかっこいいれれやってる動きああっていく<笑>チュリーを知っている勝ったのは破天荒さんの龍続きまして各選手のあ竜。龍剣 X 剣お お金がないよ<笑>さあ続きましてアクさんは X 券先ほどは出番がなかった X 券ですかねそうですね今回が初のお披露目も先ほどのグールだとはい勝ってしまったチームは出番がない人がいたりです <笑>そ う, ですね、うちのチーム全部負けてるから全員出番があっ た, みたいなあ、ではあの全員取れ高けは取れなねので、ね、全員2試合ずつやってるから、はい、なかな か, な か, なか、ねあのー、クレバーな選択クレバーな選択確かにそうですねあの動画的にねた く, さんたくさん遊んだほうがいいそう、ね、動画的にでもおいしいし、はいまあ、こちらとしてもおいしい出番がいっぱいある、ね、そう。はい、いい大会だと思いますよさあハ k u さんの X ンですがこれはまあ まず破天荒さんが1本さすが本職といったところかなんといってもまあ<笑>そうですねやっぱり龍拳なだとやっぱ竜ですよねそう<笑>がさあめくり見えねえさ あ, えねえ あ, あファイヤーハードを食らせてまあ食らってしまうまめやしくせ頭の階で跳ねえしかし あーちょっと狙ってくるようでしたね、はい、しかし止めないですねあったのは鉄鋼さんの竜次まして友澤さんのさあイスラエルチュンリー友澤さんのイスラエルチュンリーはい<笑>長いですねこいつさんいなければあの、イスラエル仕様 さっきうちの優勝もあったのにそうですよ、ね、<笑>この、あのー、赤いコスチュームはあの当て投げであの死んでいった者たちの帰り道で取られているほどす、はい、散られた赤装束<笑>さあチャイニーズサマーソルトが刺さって投げる<笑>さあ天鵬さん人類戦結構うまいと思うんですが<笑>これだよなもうまいとか<笑>そういうの関係なしにね<笑> これが強い人類平等二択がそうですね、人類平等に与えられた二択生きるか死ぬかみたいな表か裏か表か裏か裏さあ勝利を使ってこれはやばい技を振れば当たっている<笑>誰でもできるピオコンボ勝ったのはイスラエル・チュンリー続きましてあデンさん 店員さんの、はい、ベガもまたかわいそうな感じ。はい、お待たせしました。店員年遊べるカード、はい、来ましたよ。確かに。店員龍帰りより、遊べるカード、ねはい、千年遊べるカード。はい、多分、今999年と8ヶ月ぐらいですよね。そうですね。あと4ヶ月ぐらいで終わりっていう。う何世代続くのかどなな、どか。いやもうすでに999年やってるんで。はい。<笑>あ、と4ヶ月ぐらいで終わりです。店<笑>員 そ,、はい、そんなに昔からあったんですか、はい、そんな創世紀から、はい あーなんて言ってる間に、はい、もう 平, 平安パッキーからやってるんでやばい<笑>歴史を感じるこの1つのゲームですがそろそろ完成したんで終わりです、はい、<笑>もう見たくないみたいなもういいだろうみたいな半ば諦めの目で<笑>いや諦めてないいやしかしメガ側この関年の恨みを果たすかのように僕今あんまり画面見ないで話してたんですけど<笑><あの><笑> 結構目が押してるかと思ったら、結構減ってましたみ、ね、たいやてが、あのー、火力がね、ちょっとおかしいですよね。<笑>おかしいですよね。<笑>おかしいですよ。平等じゃないんですよ。これ、これに関しては。ああ、ああ、ああ、あ あ, あ, あ、いや、あるあるある。あるよ、からの。下段の。だあ、大嫌い減った。減りましたねー。ちょっと前の下段を混ぜてからの。この台形は平等ですね。かなりこう、ああ、裏落ちからの投げ。さあ、いい固めだ、赤。 投げ！あれホバー裏回りしない。裏回していたがるした。なるほど、えー。裏回りホバーはドンピシャで投げれば。サイコがくらってやる。二ヒット。これが。あたのはデンさんのベガ止める。これが九百九十九年目の。はい。結果がもうほぼほぼ結論みたいな。あ、うねさん。あ、あいいです。すみません。キあ、突起さん。突起さん。 さあ、続きまして、コンキーさんの DJ DJ ベガあのベガ使いの方ってなんかサブキャラ DJ を使っている人がよくいるんですけど使いがちですねはいこの DJ ベガの組み合わせはこれどうなんですか DJ っぽい気がするんですがこれは DJ はい かかななり、BG、じゃないかと確かにそうですよこの画面端閉じ込められるとかなりきつそうですねさあ投げられて空中で<笑>これ逃げられない寄っているあ投げられて KO さあ上から押さえ込まれるの結構面倒くさいジャンプションパンも強いですし、はい、さあ投げてさあ画面端 閉じ込められてないパレスチナさんは関西で関西と仲良くやってる風今日もやってるんですかねさあああー、まあ4ヒットさあ4ヒットう、まあああああああああしあああいあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ ダメージは取れたおいしいところではあるが残されてめくりからなげ。さあ勝ったのはトッキーさんの DJ さあここではいウネさんのエスバイソンあっあっスバイソンかさあ本人忘れていましたが<笑>今日の1キャラ目はエスバイソンさあウネ さ,、えー、さんですねウネさんエス、はい、バイソン もともとバイソン DJ、ちょっと DJ じゃないかみたいな、そうですよねあのバイソンやりにくい的な話は聞くんですが、<笑>実はグランドストレートじゃなくてウエストレートが出るのがどう見ても、X で比べたらスパイソンってダッシュストレートがしゃがっても当たるっていうのが実は意外と球持ちには有効だったりして。ると DJ さんはよくわかんないんですけどダウンもついてくるガインとかでやると結構嫌です、ね、あとバイバルシアも嫌なんじゃないですかブランドもクレイジーはないですからねブランドが実は DJ にはそんなに有 効, 有効ではなことはしないので、はいはいはい、むしろダッシュストリートがしゃがんでも当たる方がいやらしいんじゃないかな的なまあまあまあクレしないですけどそうなんですよねまあ受け身ないですからね<笑>受け身もないで投<笑>げられたらおしまいですからね 全く近づけないバリアの前に近づけないしょうがないですよ、ね、あ散っていったさあ散ってあっ続いてあれ続いてあれじゃないですかテロ様は1キャラ目はどっちでしたっけありがとなるほど順番だったんですねさ あ, あお疲れ様でした いや、これ無 理, 無理ですね<笑><笑>さあセロテープスさんはバルログですねバルログ残念ながらバルログバルログとザンギーまあ対照的なキャラ選択でありますからねしかし結構その空中そうなんですよね判定強いんで DG そうです ね, すですね怪しい技は多いですけど空対空かなり強いですもんねさあこれこ当たるこのパンチ怪しいがここから d あセ<笑>ラーがうしく空を切るさあさ あ, さあまず1本取ってたのはロッキーさんの DJ さあこかしてぐるぐるから爪やっぱね重ねたくなっちゃうんですよねやロいやまあ、重ねたくなりますねしかしピオッタピオッている おっと<笑>投げ返せたなんかピヨっているさあ、えー、トッキーさんの DJ 勝利ではいさあ続きましてほぼ山本さんの竜ですねさあここまで、えー、トッキーさん順調に勝ちを重ねております対して現れたのがほぼ山本さんの やばいな、俺、ボックスバルログのつもりだったんだけど、っと。えフボックスバルログなんですかバルログ予定だったんですけど、ちょっと、あやばいワ影がまあまだ時間あるんで、いかれでもね、S、でしし直しますあれさあ<笑> S が頑張ってください<笑>。来週ののの式すすすちんんでなっささ 龍、えー、ですが、まあ、この組み合わせ龍がだから、美優里と言われているパートですかです、ね、まあ、球でやっぱそうですね押す感じですが空中戦となるとやはり DJ に部が行くのかよけるふわっとした竜巻さあ上見られててこれがきつい DJ のジャンプ台形がギリギリ届く間合いがヤバいんですよねああなるほど 今この前に出こくるちょっとやばくてはいそうですねなんかん飛ぶだけそんといて足出さなければ勝利も当たりにくいみたいなあーなるほどはいで波動打ってたら頭蹴っちゃうみたいなていうかこのラウンドハウスが強いっすよこの DJ のあっヤバいデフにしゃがんでいる し, あ<笑>しゃがんで食らっている友田先生からしゃがんじゃやばいだろうのお言葉がしゃ確かにしゃがんでしまってはっていうね ああハク さ, んですね、さあ、さあ、ですね表裏の前に上下というねはい第一関門が上下は2択くなってないですからね上にも上にもガードがついていればさあ白山のキャミーご、まあ、く一部しゃがむとすかせるめくりみたいなのがあるんでまあそうですね、はい、なんかほぼほぼガードみたいなほぼガードみたいな右はちょっとやばいですねさあキャノンキャノン 出しまくるあかんに出しまくるおっ僕たち大抵が結構機能してますけ、ね、どさあ反応いいよ上を見ていて俺なら食らってたフーリガンフーリガン食らってスカルしかし追っかけてきますね白さんもさいいしっかりそのスカった後にちゃんと追っかけて技振ってるので反応もすごいですよさあグっとあれスカルヤバすぎて それでも俺には不利が、はいこのキャミーの中足しかしこかされるこっちの中足も強いなとあっ画面端見られてるさあ安いが壁から逃がさなかったので OK こかされてはあっと安 い, 安いやばいやつか投げられた<笑>キャミーはちょっと小さいので、はい、逆にも大惨んにやってしまうとはい おつわりとああいうふうに使ったりもする、ね、なるほど中足の使いに踏み込み投げおっとっと中距離でおしゃがんでるこれは先ほどの山本くらい<笑>山本くらい山本くらいからのめくりコンボお勝ったなトッキーさんの DJ は、はいさあここまで結構勝ちを重ねていますねトッキーさん DJ は何連勝中目 五連勝中ですセロバルログセンスねえなみたいな話が あ, あれセロバルログセンスねえなセンスはないセンスはいやいやいやいや そ, <笑>そんなことないですよセンスじゃないものに戦ってるんであなるほどあ ト, ンチトンチで戦ってるんで<笑>トンチはありますあ ト, トンチでいいですよね、はい、トンチは か, かなり精神・衛生面的なさあめくり<笑> 今のは普通くらいはい今のは普 通, ら普通ぐらいくらいです食うくらいだった、はい、さあ1本取っていったのは t o k さんの DJ かなりいい動きだが玉で押されてあっという間に画面足だが焼かれてしまう<笑>さあダイヤ足をガードして<笑>さあこの画面足しっかり昇竜で落とす<笑>さああー出 か, かかり<笑> 最後かそもそも難しいこの前こ合前は見てから落とせる間合いなん で, 難しいですよ、ね、ちょっと下がってファイヤーうまかったですね今のはうまいさあいい勝負だ開幕屈伸さあ画面端だが上通る無理やりこじ開けていきましたね さあ球の打ち合いさすがに回転は竜昇龍剣しっかり落としている竜巻だげさあきついきついアップライはすらギリのところで立ってましたねはいこれはカーニバラだナーいさあ飛びがかからるかだ ー, ー波動拳ゼロ距離ロさんがじっっくりいったこれは避けれない<笑> あ、伝んの竜ですがトッキーさん5連勝で単独トップです ね, 今ねはい今単独トップですさあ続きまして現れたのがトモ野さんのベガおっ友野さん今日初ベガ初ベガですはいはいさあ竜ベガ竜ベガも結構いい勝負ですよね な竜川に入れている気がするんですがはいこれもまあ球で押して画面足で閉じ込めるという感じでなりますがなんといってもこのスパゴンしっかり見極めて竜側が狭いうことするとちょっとベガ側が面倒くさいと思うんですがそうですねあの先ほどの大会でもあったあのー、その場でめちゃくちゃ腸竜巻きをぶんぶんやりやす い, あ れ, やばいです、ね、あれは見えるあ れ, であれで真裏にポトッと落ちてはい そこか ら,、ね、っから寒い原形がつながるというやつもありますが、外足がすかすところにかなり押し返されてしまった痛い押し置き、ログが の, の下がだーしっかり昇龍見られている、勝ったのは友田さんのベガさあ、かなりいい勝負。 ではありましたが、続きましてデンさんのバイソンですさあ S とどこが違うのかどこが違うんですかねそんな違うと思うんですけどねあんまり違わないですねあんまり違わないですねそれはいスでも同じような気がするす、ね、<笑>あのー、まあグラ ン, グランド コンあとオ ア, ーウォアーって言ってるだけだし3つ、うん、しか出な い, しかない確かにさ<笑>あーナイトメアあー友田さんはバイソンもよく使うのでいまあ知り尽くしているといった感じでしょう考前で見るとバイソンを 使, 使うはチュニアを使うわこんなクソ野郎ですよね<笑><笑>言いますね<笑>ま あ, あの強いキャラを使うっていうことは全然クソって意味じゃないと思いますけどね<笑>そうですね いいい使ってもいい人いますよやばいやばいこれは冷たい勝ったのはトコダさんのベガさあ続きましてウネさんですねあ僕いきまーすさあ不安そうなウネガイルスーピー側にいけんじゃないですかいけるいけると自分を鼓舞しておりますね S バイソンだあれガイルでした残念 おふねさんということで、起き上がり様を警戒したか。そうですね。えー、クリワガード、お互い我慢しました。はい。はい、打ち。飛んが、ガード。バンブって い, い。あっとナイトメア食らっている。さあ、今起き上がり、ちょっと下がってからの中足ダブルミー。なかなかいい選 細かいです、ね、ゲーがね、はい、さあめくりホーバー普通システムがシンプルなのでちょっと下がるとかちょっと踏み込むとかがかなり重要さ あ, さあ投げ耐えたがワンチャンあるかワンチャンないあった投げ た, うーんとたサマーウィソバットおっと内藤が出なかったか どうする後ろからおーっとソニックが当たってるその前の壊しがよかったかフーフーフーフーさあ球死に1勝1勝まだ分からないイーブンで、ま、ずダブスさあ逆におっとソニックが出てしまうダブ逆にダブにもらってしまう投げ はなくてここで最終ですけど友田さんが多分1、2、3、うん、3、3、うん、目ですね、オッキーさんがいるんだ、なるほど。うん まだ1回目だので、ねはいはいはい、じゃあトッキーさんを入れますはいえ、えー、とそこまでセッンさんのサーのですね、はい、さあ落として使っかったところに最高ラッシャーからの2ヒットさあうッ、ん、ドこれは止めないがおちょっとコーチになってなかった ホバーはガードしたがんあっという間に逃げられてしまう、ね、浅めに当ててますからねホバーねそうですねうわース集団この技が見えないさあいやーザンギーとしてはもうあれですからね2択になっちゃってますからねそうですよねなん下下下ですあ 画面端まで追いやられたがダブルに投げられてしまうさあ裏からダ ブ, ブルにこのベガのカス当たりさせる技術なかなり難しいと思うんですけどねさあ捕まえたが画面上だったので離れるしかし飛びを通したがさあ捕まえた2回目捕まえました ね, ねダブルに深くガードしちゃうと作る圏内 開幕、油なりさあ、飛びが通ってさあ、かすって当たる、まあ、これはもう、ベガは足を振って、じゃんけン回ってみたいなですね、クローね、いつものポーズですね、はい、俺はねいつものポーズです、低接触があるかというとですね。 しかし、飛びが通らないとなると、かなりきついダメージソースがもう取れないですからね、たぶん、そうね、おかししかないのだが、コーラパンチでとされましたからね、さっきね、飛びがね、あ ー,、ね、ー、さあ<笑>、破れてしまう、レッドッキーさんの2キャラ目ですね、これが最後のプレイヤーですね、はい、これで、え, え さんが こ, れ4んこれで勝してるてこれ勝ば5勝5勝まあでもどっちにしろあの連勝数多いプレイヤーですね連勝戦なので4と5なので、はい、これで最後さあガエルの上げるあ の, そのガエルベがやっぱ難しいすみません、はい、そのベガの突進をちゃんと考えて動かない あっうてしまうダッシュの時よく見た耐久だったさあめくりがすっかって投げてしまう何とかガードしたがそうですね中足ダブルにさあ結構厄介なるほどフ、はい、バーも刺さってしまったんで画面端だがあっさあおっとめくりがしかしくっかった暗い投げ 友澤部が勝利で5勝ですね、はい、トモあそうかあはいはいはいこれが実質最後のプレイヤー、はい、<笑><笑>さあこれで山本さん 山本さんに勝てば、えー、1位になりますねで、あの、まあ、のま決勝戦であの1位2位で結構そのアドバンテージがあるのでここは勝っておきたいんでけさあ竜巻竜巻さあ中盤うまくてめくり竜巻当たる大足からアドさあ<笑>シンクアドウゲンで削り殺し かなり気持ちよく動いておりますが、のびのびしてますねのびのびとしています、はい、チュンリーの時きよりものびのびしているような、はい、どうか、そんな感じがします、ね、別に俺も勝っても負けても決勝戦とか負けないんでしょうみたいな、こ、ね、ののびのびした動き、で、今の今のひどい動き方ですが、はい、別にだから何みたいなそうです、ねはい、捨てるものは何もない、まあ87秒で終わったけど、だから何そ う, そ う, そ う, そう。さあ、押し込めたぞ、なんて言ってたなーのびのびやっていたが。 今度は80秒1位通過がトモザベガ<笑>、はい、2位通過がトッキーさんの DJ ですねトモザさん 1P2P どちらがいいですかはい、じゃあそのまま入ってください<笑>じゃあここから3先の決勝戦が始まります<笑>はい、えー、トッキーさんの DJ と、えー、トモザベガーの3先ですねさあ決勝戦いきましょうンワンよろしくお願いしますよろししくお願いしますさあ画面味の さあ、この最後、パス当たりが一つ一つに厄介そうなんですよねすごいやりづらいさあ、そのあと、どう動くかですね、いやー、冷静に重ねて、まずは、でベガ側もそんな楽な組み合わせじゃなかったはずですよね、一、は、応、いまあ、そ, そう、ね、なんですけど、ね、さあ、結構、その、落とす技もいっぱい持ってるんで、お互いそうですよね。さあ、受け身がない 投げ る, 投げる一歩前に出ましたよさあここは冷静に見きたいところしかし友田さん突進しているおっとここでなぜかあーマシンガン惜しい飛びが一方がしい取る一本目は友田芽がはいまずは一本あそこでマシンガンはちょっとあれですよね予想外すぎますよね な展開になりましたさあ開幕、あれな、何ですか何キックえ、えなかのがしした、ね、くぐったたたたたたにっっっくう見見ぐぐよままりけど当たりました、ね いや、当たってないですよ。当たってない。当 た, 当たりまし た, た, ましたよ、ね。あ、なるほど。振り返ったわけではないですよね。なんかダブリーの着地際とちょうど合わさった感じがるす。奇跡のね。はい、しかし。さあ、裏から投げる。裏着地投げ。オーラッシュですよこのベガ。そうっすね。やっぱ、ベガべが十割ですからね。やっぱね、ありますからね。さあ、スライディングで抜けるが落とされて。 いっきなりきついやつさあダブル2までつなげていくさあ2本目友澤がこれでマッチポイントこのままストレートになってしまうのかこの試合に全てがかかってる どういう展開になるかさああれは当たらないがひたすらスライスラング相打ち相打ちだがダメージ値が若干 DJ の方が高い、ね、抑えているさあダブル200してさあここおっしっかり拾ってきたりしかしナイトメアで脱出投げる 今の起き上がり投げはすごいですねしっかり入力していますさあ空中で落としていくしっかり打ち取ってさ あ, あ逆側に出てしまうさあカニが痛いカニが痛いカニが痛いですね<笑>カニはギザギザしてますからねに 痛, い痛いですねさ あ, あーっと膝 これマッチポイントさ、先にリーチは友澤が、はい、さああれが相打ちになるんですか、ね、投げ る, 投げる あ, あ、しかし首がしっかり見られていたジャック後ろからジャックジャックは刺さるが攻めが止まらな い, いやあめくられて振りで食らってしまった は友田さんのでございますおめもうね、チーム戦もパレスチナでイスラエル君が優勝してくれて、<笑> で, すねそうっすねでね、細、あ、道、のー、の方も、イスラエル君の友達の友田君が優勝してくれてうしかったで<笑>す。 はい、ありがとうございますというわけで優勝は友田さんのベガということで、はい、時間収まりましたね大丈夫ですねはいありがとうございますはい間に合いましたっまそつはもう一つ一戦一戦短いですからねはねねただ、はい、皆様が協力的にやってくれたんではい、まあ、ね、なんかあった。はい、バタバタしましたがバタバタしましたね大丈夫104回も104回104回お疲れ様でしたで、ねはい、なんか、あれええ X なんとか、X なんとか、X なんとか、なんか質じゃなくて、フォックス、フォックス、フォックスよ、締め切りっていつでしたっけ、でフォックスは29とかじゃないですか、締め切りか、ごめんなさい、締め切りちょっと私も、私も、全くですね、はい、まあいいか、まあいいか、なるほど、なるほどちょっと次回まで調べてす<笑>はてください、質が出てこないうで。 ええー、っっと、まあ、試、え、し、ー、の時間まではもう、おござい流します。 ケ、はいえーキおやさんありがとうございますエントリー12ホックスのエントリーですね12月21日までということでありがとうございますわざわざすいません我々ちょっと見てなかったですねはい。というわけで一旦、あのジャズフさんケーキおさんからコメント入ってますケーキさんありがとうございますありがとうございます12月21日までエントリーとあと12時間いや12時間くらいでケーキおさんって僕会うんですけどあれそうなんですか、はいどこで 秘密です秘密なんですね個人情報なんです個人情報です、はい、あれあれっゲゲさん今向かってるんですか分かんないです分かんないなるほどただ今日の「ヘイのハイスカアは KKY でしたあなるほどはいまた来ていただいたと150万点ぐらいで、はい、なるほどさ あ, あじゃあそういうわけでゲゲアさんがエントリーしないか来ないかといあと1 週, 間ぐらい1週間ぐらいですねじゃあちち決めないと14日なんではい まああのちょっと変わったねルールなんで、はい、えー、決めていただいて。なんか今日ヤバいチームがツイッター上で結成された風なんですよ。あ本当ですか。あなんかジャイアン。中野の。やいやいやじゃなくジャイアンシロタイラーーにコエモンと い, いな、はい、う, やろうあんいな。なるほど。あれセロテピさんを誘い。なかこれ秘密の。あ秘密のまた秘密の。あヤバイや。な これからある、ね。いやいやもう秘密のやばいあれが。秘密のやばいあれがあれなんです。あるです。なるほど。かなりやばいです。かなりやばいですね。素晴らしい。はい。おはよいました。お疲れ様でしたー。じゃあお疲れ様です。はい。お願いいたします。お